に来ております今から、えー、パナマに向かいます。 今カナマに到着しました空港内に教会もありますなんとも珍しいです ターミナルにもあります。まあ、特免国際空港はなかなか広いです。今からメキシコに向かいます。 ここに到着しました。 今から日本に向かいますやっとここまで来ました 日午前6時39分ですベルト着用タインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください飛行機は第1ターミナル35番ゲートに到着する予定です皆様今日もスターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました皆様の次のご搭乗をお待ちしております